するしない。それでは、今回の麻雀の匠、ご覧ください。 四曲一本歯オーラス続行です、はい、開始してください皆さん手牌を開けてくださいうんさっきよりはちょっとだけ あ, <笑>、うん、あれはね前回のはなかなか見ないもう一曲できたんでこれはチャンスですよねこれあるんで、はい、ドラが三ピンですこれを重ねるかこれを切ってる間に何かこういい牌を引くと、うん、全曲一人転廃で点差が少し縮まりましたね4900ですね、うん、リーボー一つ起こってるん で,、はい、一本でこれは上がったらもう かなりのリードですね、うん、高い…あ、なにこれあらえドラドラかあんまり見かけない光景が来たぞい や, いや、結構<笑>…結構見かけますけどねうわ、こ れ, はこれですねで、はい、トン重ねてオンしてそうですねこれいいですよあら、一枚目またあ、なんかあそこに僕の欲しい牌が一枚もあんだよな<笑>大地だ下です、ねうん、なんかね、巡り合わせがねこれはどの形になっても、うんうん リーチにななりますすらるよもうほとんどのこと何これ、うん、これはああますねんしてもいいんだけど、はい、まだリアン量サンズの受け入れもあるんで、うん、一応一枚切れのトーンと、はい、これ下ちはまた酷使かなと思うんで、うん、もうこれ重なるより切っちゃいます、うん、重なって上がり放棄になる方が嫌なん で, な, な, る な, んでなるほど、うん、泣けない範囲になりそうですもんねでトーンバックとかの仕掛けして上がれなくなっちゃう方が嫌なんでここは普通にします 逆配 の, の捨てる判断が本当に早めですね、うん、そうねだからコクシがい て, い、うん、いて特殊状況ですよね、1枚打たれてっていう。えー、わかんない、どうしよう。パワー1切るか9ピン切るかとか、孤立配を打ちますか、それともただ9ピンが1枚遠いに打たれてるから、はい、チッチーパーピンがいつもよりいいんで、うん、パワーピン引いてパワー1打ちたいんですよ。これ、わかんだな。 ここでイいそうのカンうん、どうせもうまあ、二三引いてもってことですねそう、ですもうどうせま、うん、勝ても負けてもカンちゃんかペンちゃんになるだけですもんね、はい、さあ、イいそうのアンカンの判断となりましたシンドラがエロプ上がりにくいう ん, うんさあ、じゃあリンシャンハイから持ってきました何が。全然いらないこのように一番いらないハイ持ちだ手もぎり、はい、カンが入ってドラも増えましたってなると、はい この分3着目あたりはチャンスになるんですんただ、そんなのはもう当たり前に分かってたんで。自分も追う立場ですからね、はい、まだ、大井さん。それぐらいトップの価値が大きいルールなので、はい、ということです。うん、なんだよ、これ。111 <笑>。さあ、1 <笑><笑>オーラス続行につないだ。はい、逆転あるか。 ななかなかバラバラからしたんですけど、いあ今、つもぎりました、ペを。ちょっと待ってくださいね。白、白手の足と。お、う、ミ、ん、さんは、つもぎりをしっかり見て覚えるタイプ。<笑>こここもう、この対象形みたいな、この、うん、はいだか気持ち悪いね。そうですねね、うん、ピンズ重 い,、ね、いああ、確かに。国紙なのか、ピンズなのか。さあ、そろそろ。 大井さんからリーチ来てもいいのかこれ手が悪かったら、はい、大井さんに構えるはずであのロウソウが先打ち気味だったりするのね、うん、手が悪かったらねといめんですね、うんうんうん、僕からいつリーチきてもおかしくないんで今のロウソウって話が受け身のロウソウなのかここも3着目もチャンスできてるけど、はい、できてるけどピンチでもあるんで親山今一発打ったら上がりやめじゃないんで、うん、1万2二千打ったら、うん、もうあの4が見えちゃう。 着順落ちがそうだからもしかしたら今の涼造とかも言い相関されちゃったからちょっと弱気に涼造切ってるかもしれないんでなるほどそういうの結構あるんですよ、ね、大事ですね来たぞさあどうしますかわからん<笑>しっかりこう考えながらいきたいですねこれは本当にわからないんでこれって、はい、今パワーワン統一になってジャントー候補第1位でいいんですか第1位です ローアン打ったりすするんですかローアン打つかパッキュースを払うかのあの通常の馬強だったら、はい、下茶がピンズかもしれないと考えるんですけど、うんうん、ここは役満 が, がったらあのトップな人なんで、うん、ピンズよりも国士だとあでも国士ないじゃんピンズはなくなっちゃったんでねスーアンコピンズをブクブク持ってるスーアンコいくかもしれないし降りるかもしれないそれほど僕はピンズを持ってるとは思えないってことです、うん、はい。 これを他の人がこの皮やったら、もうそりゃピンズですよ。国士なんてやるわけないんで、はい、で諦め、緩、うんうん、した後も違う皮になるはずなんで、でも、この人は思ってるよりピンズを持ってなくてもこの皮になるんで、はい、ローアンかパソーズを狙ってます。どっち切ろうかな。チーソーに一枚切れ、スッチーワンは見えていません。よしよしという声とともに選んだのは9層。うん あの、これは切り順がすごく大事で七八9の木が次の裏目った小層は振り点六9層は悪くないんであっなるほどこのはい振り点六9層は悪くないんです残すんですねその時はウーピンンかローーちます小層ーあっだから9から、はい、裏目も採用します引けよ引けよ振り点になっても使えそうということですねあい両ピンが来い違う これは違うよー。いらない範囲ですね。あのちょっとね、進み具合が。これ、E いピン取り取ったしかもしれないんだよ。この E いピン。あ、違っ た, よった。これ、最悪だからね。あ、よかった、ラッキー。ラッキーですよ。よね、2枚目。うん、払ったんだ よ, よかったです。こんなの残してたら死んでます。あ、もうロ ン, ポンロ ン, ロンポン<笑>ポンです、あ、チーワンポンされちゃいましたね。あ、はい、いいんです。このために。スピン、ドラが出てきた。このために僕、持ってたんで。 あのチーマンが要はあの上がりトップの人が上がりに行くわけですよその時に風呂って結構出ててポンチ結構出るんですよ、はい、食いたんで蹴っちゃおうとするはずなんで、うんうん、その時に、はい、あの…数万円やチーマンがポンされた時のために6八を持ってるんで持ってたかはあるんですかこれこれもう パースをまだ持ちます今それを考えてます小ーソーが二枚出てて二、はい、枚目の、のあそこのチーソーつもぎりなんですけどやっぱり小ーソー引くかもしれないんで持ちますおー危険度よりもここは勝ちに行きますお平和、つもぎり聖剣が2枚見えあーあーあーあーわーわーわー、全部つもぎれた二も2枚見えもも い, やいやいやいや、つもぎれた、つもぎれた、まずいまずいチーソーを安価ですからね仕掛けていくと役ないんですもんねトイトイがありますよまだ。 遠い遠いですか僕 に, 僕にはまだ残されてますよ無理でしょこれ<笑>もうもうちょっとこれもう無理でしょだってさトイメンさんポンダしがスーピンちょっと待ってなポンダしがスーピンやからその周りのローピンぐらいがローピンがジャンとと決めようちょっと待ってよローピン…も少しつもぎり考えましたねローピンをジャンとと決めるとはい決めちゃいけないんだけど まあ予想ですよねマンズのリャンメンがあってリャンウマンサブローマンがあってこれインシャンテンかもしれないっ来い !C1 がポンカスか勝てないなちょっと手足すまないですねらない、うん、形式転ンって意識持ってますか、うん、も う, もうトイトイも含めてですけど一応やりますけど、うん、あ手出しだパーピン これはローピンが2枚だと思うんですスライドよりも、はい、ウーピンとのスライドよりも僕はローピンを持ってたと思うんだけどな2枚読み外れたらごめんなさいでマンズは2面系が残ってて今の手出しのパワーピンって、はい、かなりテンパイに見えますかかなりではないですまだ僕の一応現物なんでテンパってるかも可能性は高いですけど、はい、あれが現物じゃない方がテンパイに見えます親の うーんと、そのパイにもよるんですよね。あのパーピンは大したことなさそうな、僕はローピンを持ってると思ってるんで。なるほど。はい、じゃあまだ、まだ。いけますか。いけ、行くしかないんですけどね。ですけどね。<笑><笑>はい、別に出たら泣きます、もう。ね、できます、泣きます、泣きます動。動きたい。まあ、漫画を打っても2着なんで。あそれも大きいですか、はい。漫画を打っても、あの8五勝ってるんで、僕。ああ、確かに。泣かしてくれアピールをね。 な泣かししくくれ、泣かしくれ<笑>ほら引 い, たいた、いタロン球層が今3枚見えでこれがちなみに役がないんでイーピンがウーピンちょっと待ってよウーピンが、ま、振り込むことあんのかこれウーピンロンなんてあんのか対面中筋ですけどね4手だし8手だし カンウーピ446844684468ンン か, か, 4468 4468から4切ってドラだから食いにくいかその時パーピン切る四 4468, 4468から4切ってパーピン切ったんならカンウーピン刺さるんですけどはい4468から4切るかなあの人普通にポン材残すと思うんだけどなパーピンから切ると思うんでこれとこれの切れ順が85になるはずなんだけどな ちょっとウーピンは行きやすい。行きやすい。最初。はい、なんだよな。おじさんは八千打っても二着。ローピン引く。でももう九点いくしかない。んだもん。一、e、気したいんだもん。わ、払ないんだもん。ええ、このままじゃ。さあ、どうするか。ウーピンを切るか。それとも。うん。わからん。ウーピン以外だとでも、リャンピンも候補ってことですか。リャンピンです。はい、うん。でも一番泣きやすいのはイーピンなんで。 ゴーだけならウーピンだがい行きました<笑>起きるしかないよ ね, ね考えたら結構前向きな判断になりましたね、うん、そうしょうがないんだよもうだからあなんだっけ両面だったらそうリャンウーソーまだ残ってるんではいリャンウーソーとマンズのリャンウーあリャ ン, ンウーマンサブローマン危ないじゃんリャンウーマンサブローマンだって危険なとこだけ持ってますね持ってるんだってしょうがないんだもんいるタイミングがなかったんだもんなかったですね確かにオッケー 先通ったぜうわんはって言いながら先通ったうわんは<笑><笑>一回一回呼吸ね呼吸、はい、れこれをちょっと待って見えないように切ろう<笑><笑>このカバーなですかカバー<笑>カバーをして<笑>でもノンの声はないですよまだ貼ってないかもしれないじゃん<笑>貼ってないですかね貼ってないよもうあるってことほら貼ったああとうん手出し量層これは何ですか ちょっっと待ってん枚枚切れ2枚切れれだかスライドいや、じゃないですよね。ね赤ウソってどこにある赤ウソ、まだ見えてないですね。<笑>声がちっちゃくて、重いさんいやもで、もういいよ、ね。いいよ。戦いますハクはしょいや、ね、現物。そんなに今、まだ、はい、あの一番右、貼ってないも含めて、まだ貼ってないも含めて、もうやるしかない。大井さんもまだ貼ってません。はい でもイいシャンテンまで起きましたね。サブローピンとかあんのかな思ってあっ、来た止まった。さあ、大事ですね。こう言って止まったとこだったり手出しの、はい。向こうも僕のことをあいつ張ったらリーチ来んだろうと思ってるんで。あれですもんね、顔がね。いい相安堪ですからね。リーチ来そう。少し考えて出てきたのは数相です。もうさすがに張ってるかな。 今もそうそう。でもな、大井さんが、ビーチくるに決まってんだよね、<笑>相手の立場になると。ねね、<笑>中筋ですね。こんなもの当たるわけがね。でもこれ、パーソを切ってもいいってことですか。違うんですよ、僕が、急走振り点で、はい、僕、これとこれ引いたら、出上がりできるんですよ。うん、できますよ。だから、これ切りたいですよ。パーソーですね、はい。あの、そっちの意味で、でも急走の方が注意できるんですよ、はい。ね。そうですよね。振り点なんで。うん 食は食うっていうことですね、はい、泣くなら天の球装のほうがカミシャも生きやすい剣舞つきってダマワンツーなんですよこれドラなんでそかそう確かにあのあ球けど世の中から枯れ始めましたよあと一枚いいんですかカミシャさんいいんですか脳天ですよ<笑>言いながら<笑>心の中で思ってる声でねチーさせなくていいんですか実で、ね、チーさせなくていいんですか僕リーチ来ますよ買ったらって今思ってる<笑>泣かせなくていいんですか<笑>ねこれはまだ ノーペンに見えます、ね、泣かしたらね、まだね、チャンスあんのにね。あれこれ、泣かしたら、ちょっと待って。すごいこと大きいんじゃないのどういうことですか手出しすんそ う, 漫画う。受けたのかどうなのか。漫画を。はい。ポン。泣かした。あ出てくれましたあでも、泣かしたかじゃないかもしれない。えー、でもあ、あ、あ違う、ノーチャンス。<笑><笑>これは安全度ですかね。さあ、これでテンパイ取れました。逆は。ございません。 ってのなんですか、ね、あん こ, んこれ、漫画、はいはいね、な, なんかこれだよ。 うん、行くよ。え待ってローソンあります？あるよ。体感。あ る, あるある。あります？ちょっと合わせてなかったから。ここ持って、うん。あるある。えじゃあローソンあるかもしれないですか。あか。これ一枚ぐらいいるよ。行くよ。はい。スマ。<笑>ええー。四千四千百オール。オ<笑>ラいたじゃん。手役を大きい声で言ってやってください。ハイテードラドラ。<笑> なんでそんな恥ずかしめするの勝ったのにあ勝ってねえ か, なかまだかっこいい<笑>ローソンいるんだよ本当だいるだけど9層もいたから え, えどっちもあったんだよ配帝やっぱ配帝は考えなきゃいけないのすごいあの順目はおじさん逆転しましたしましたそしてオラソが続きますあ続くんだもう終わってもいいんだけどすごいもうノーテンで終了かと思いましたおじさん おかげ で, <笑>かげで<笑>パワーのおかげで本当にご馳走様すいませんなんか、はい、ありがとうございますなんかえ皆さんよかった手を開けていただいてはい最後ちゅうあん こ, こから、うん、受けたんだそうだねはいよー い, いさんすごかったですねよかったでもあのねもうやっぱり一枚いそうだっていうのがあったしただ怖いねやっぱり羽根も入ってたわ入ってましたねちょっとスーピンいるんだけど<笑>いい勝負だったね やっぱり麻雀って紙一重だよねえスーピン、うん、ゴロゴロいません一枚あと あ, あでもあそこ読めてたほらローピン頭ほらマンズリアンメン読めてたスーピン切った時ですね、うん、ポンこれ切った時すぐ分かったこれとこれ出たから無邪気言い方が無邪気おいさ読めたか読めましたね、うん、そしてオーラス2本馬となりますはいどこまで展望を重ねていくんでしょうかそしてドッポさんの追撃はあるのかですね<笑>はいご視聴ありがとうございました次回もお楽しみに